なんか二人でツーリング行くの超久しぶりじゃないですかえー、ゴールデンウィークじゃあもうほんと半年経ったってことか早いなー<笑>もう今年も終わりですよ早いねねえいやー車がいっぱいだなーねえ首都高はもっとだなー 新宿だよなんか都心環状空いてるって言ったけど左の方が空いてるね<笑>どうするでもなんかちょっとでも水いな方に行きたいよねと前回1人で走った時に都心環状にそれる道がやたら空いてたんだよねなこっち行っちゃうすげえ混んでない まずいでしょか。 はあ、まだ体重があるからそんなにくぶられないのかな、ね、あ危ない怖え<笑>後ろから見ててすごい怖いんだけど<笑> だって etc 使えません。って書いてあるよ。嫌じゃない。嫌じゃない。嫌だよね。<笑>そうしようか。左行こう。 なんかグーグルにすごい恐ろしい名前の公園が出てるんだけど「腹切松公園」切「切腹腹を切る」って書いてあるねえなんかそういう歴史あるところなのかな ここのピーでも海バックに取れるね、何気に。ねえ。うんー、なんかすごいくねくねいくのかなー、これ。 あ細い道来ちゃったけどね車気をつけてねーわあ結構高い<笑>そして結構車通るね 西海岸線って書いてあるけどあ こ, この通りの名前がねうんなんだこの棒あ船かすごーい迫力がヨットハーバーだまたなんか出てきたよ何これテトラポットか すご い, い, いねーなんかいもうもうん、だねあと2分だってああうらりうらりこれ曲がるねあるよね で、このままこの中入っちゃっていいの<音声>猫発見こんにちは<音声>逃げない。 泣いてるー君の名前はミミケケゃかうらりうらり。 うう ら, うらり<笑>逃げました<笑>ね、ぐるっと見てみようかこんにちは。 日本マグロ一万八千四百三十四円。うん。三浦ピクルス面白い。なんかこうやって入ってるとおしゃれねなんか。大、う、根、ん、太くない？ニフ大根ってでかいで。あそうなの？人の足ぐらいあるね。 こ<笑>こういういいやつだ二つだ、はい、<笑>れもすすみまません、500円になります、ね、なりねはい。 めぐさん何にするどろま。 やっぱ魚だから肉まんとは違うねおい、うん、しい肉肉しいこっちの方がさつまぎどうですかおいしいよ<笑> 夕日が寒いで熱つながないと。 目が飛んで」